それでは参ります。 「野田のつくぬまい」「バカししまい」「 のだ、はい、の夏にジャイアンイ割り前だのだの」 スフリージャすい、撤収